こんにちは、産経新聞、です。産経新聞は、権力側に身を置き、一年でも、産経が続くように、やってんです。ただ、生き延びることだけで、理想も教示も、何もないんです。産経新聞は、権力側の批判はしません。だから、神奈川の最低の異常性を口知事である、黒岩の悪口は言いません。黒岩は、 三景富士の社員でした。自民党、べったりです。三景は、ジャニー北側のことを、一切、書きません。ジャニー北側は、自民党系でベロベロ、ベロベロベロベロの、変態です。娘のジュリー恵子は、富士テレビの社員をしてました。現在、ジャニーズ事務所の、社長をしています。富士テレビと深い関係の、黒岩裕二も、 ジャニー喜川、二人とも、ベロベロ、ベロベロ、異常性欲です。<音楽> 勘違いが起こるんだ。<音楽>